はいどうも風神ジャパンユウですえー、本日も元気に動画撮っていきたいと思いますということで、えー、今回の動画はですね風神旅行記と題しまして群馬県の草津に行ってまいりましたえー、こちら今ご覧いただいているのは、えー、湯畑という場所で、えー、夜 の湯畑なんですけれども大体ねあの皆さんがご覧になるのはあの昼の湯畑あの白いねお湯の源泉が出ているところの湯畑が多いかと思うんですけれどもこちらは夜のライトアップされた湯畑なんですよ。で、えー、僕個人的にはですねこのライトアップがすごい綺麗でしかも、あのー、これと反対側に。 をね、見るとですね、えー、と紫色だとか青色だとかちょうどこんな感じで色がついたライトアップされてるんですよねでこちらちょっとあの異世界の情緒あふれる感じというかですねあの幻想的な雰囲気になっているので夜の方が個人的にはおすすめです見てくださいこれ。 カップルで、ね、あのデート行ったらすごい雰囲気がいいかなと思いますしもちろんねあの一人旅で行ってもですね癒される風景になってるのかなと思いますこのまたねあの下から出ている湯気この湯気がですね夜空に上がっていく立ち上っていく感じがですね非常に癒されますねいやいいな それでは参りましょうこちらがですね、えー、この日初日なんですけれども、えー、と晩ご飯に食べました三国屋という場所なんですけれどもこちらおそば屋さんなんですけれども肉寿司がなんとメニューにあるんですね綺麗ですねはいこちらはですね舞茸の天ぷらでございます えー、と群馬県はですねえっと舞茸もえ有名だという話を聞きましたんで頼みましたで早速ですねこちら肉寿司をいただきましたんでこちら見てくださいこの肉のね輝きいただきますはいそしてですねそばもえ有名らしいのでえたこちら頼みました いやーこのね天ぷらとセットで、えー、豪華な組み合わせいただきたいと思いますそしてそして、えー、別メニューでですね頼みましたのはこちらバラ天丼と言いましてですねえっと普通の天丼にプラスでえっと豚のバラ肉これが天ぷらになってでかつ温玉のね天ぷらもあるんで、えー、今掴んでいるのはですねえっと確か人参ですねこちらを 温泉卵の天ぷらにディップしていただきます。ペロリ。ああ、美味しかったですね、これね。はい、こちらはですね、初日に泊まった宿ですね。いや、これはですね、えっと、草津ヒルズといいまして、えっと、強立リゾートの、えー、系列の宿になります。でこちら、外観もですね、すごいさっきも綺麗だったですし、えっと、内装もですね、えっと、こちらまだできて、確か。 えー、今年の夏ごろにできたんで、2021年の夏ですね。なので、まだできたばっかり新しい、そしてこちら、エレベーターを上がると、ですね、えー、とー真ん中の部分ですかね、建物の真ん中辺りがですね吹き抜けになっているので、その上から、ですね吹き抜けの上から、この滝のようにですね流れていくんですね。ははいこちらは えー、今回泊まらせていただいた部屋です。四一五号室ですね。早速ですね、ドアを開けていきます。はい開けましたと。こちらですね、えっとそれぞれの部屋にですねコンセプトがございまして、えー、今回の泊まったお部屋はえっと白雪姫の。 コンセプトのおお部屋と伺っておりましたそして早速玄関から入りましてメインの部屋へと入っていきますさあ左を向きますとそちらにはおしゃれな部屋ですねこちら鏡の部分にですね「鏡よ鏡鏡さん世界で一番美しいのは誰」と書かれておりますそしてこのベッドの 脇のですねこの照明これもねデザインが凝ってますねはいとてもねあの画面で見るよりもさらにちょっと広く感じたような部屋でございましたはいこのソファーもね模様も凝ってましたし、えー、非常に座り心地よかったですはいそして気になるこっちのドアこれは何なのかと玄関まで続く道なのかなと思って開けてみましたすると はい、こちらもね部屋になってたんですよ。で本来ですね。えっとこちらの部屋がついてない。えー、お部屋で予約してたんですけれども。えー、こちらのですね。えっと草津ヒルズさんの粋な計らいでですね。広いお部屋にグレードアップしていただきました。ありがとうございます。 これねまるでちょっとねハリウッドとかでね見るようなね黄色いねしかもおしゃれな部屋なんですよねもうこのティファニーカラーのね非常に可愛いお部屋でございましたそしてこちら、えっと、コーヒーをですね豆から引いて作るセットがございましたはいでこちらが食器ですねテレビの下にですねこの引き出しがありまして でそこを開くとこちらの食器たちが入っておりますでこれもねティファニーカラーで非常にかわ い, かわいらしいですね、えー、と食器になってますはいこちらもですねこちらは、えー、とどちらかというと湯飲みの方ですねさっきのが、えー、とコーヒーカップの、えー、器になりますねはいこちらは、えー、と透明なグラスです これね本当にねあの綺麗で軽くて本当に美しいグラスでございました寸分の曇りもないこの美しいフォルムはいそしてこれがですねテーブルに置いてありました、えー、大切なお客様へと目打たれまして安全の取り組みが書いてありました、えー、コロナ感染対策でね、えー、と徹底した 対策を行われておりましたはいこちらがですね、えー、浴衣の上に着るまあ上着のようなものですね生地がですねちょっとサテンのような感じでまあなんて言いますかねなんかチャイナ服の生地みたいな感じで非常におしゃれだなと思いましたこの光沢のあるブルーの感じがねいいですねかっこいいですよね かわり心地いいんですよねこれがまだいやなんかこの宿の上着史上一番おしゃれな気がしましたねはいめちゃくちゃいいということでこちらが部屋の端から撮ってみましたいや雰囲気がいいですよねあそこの文字にね鏡を鏡って書いてありますねいや広いんですよこの部屋いや本当にねあのー、強烈リゾートの こちらの草津ヒルズさんには感謝感謝でございました。いや、こんなね、快適なお部屋でね。いや、非常に癒されました。はい、こちらはですね。えー、こちらの草津、草津ヒルズさんのですね。えー、と、貸し切り露天風呂になります。こちらは、えっ、ー、と、一回四十分ぐらい。 の、えー、とスパンでですね利用できて、えーとまあ、もしね誰かが、えー、と使ってなければ、えー、と自分の貸し切り風呂として40分間利用できますでこの岩風呂をね今回はチョイスしてみましたいや雰囲気があって非常にいいですねでこちらまあ貸し切りであの自分だけだったので取、えー、ってみましたけれども、えー、と他の方がいる時はですねもちろん取、えー、らないでくださいね いやー暖かくてこれね気持ちよかったですよ是非皆さんも一度入ってみてくださいはいこちらやってきましたのはこの草津ヒルズの夜泣きそばのコーナーですこちらはトッピングジェノベーゼクリームサワークリームそしてトマトペーストそしてこちらはベーシックな、えー、醤油ラーメンの夜泣きそばですそしてこちらはですね、えー、このホテル特有の、えー、トマトラーメン そしてこちらがトッピングした様子ですねトマトペーストをふたふりそしてジェノベーゼソースをふたふりしましたもうねこのイタリアンな感じ夜泣きそばのクオリティ超えてますほんと美味しかったですぜひ皆さんも食べてくださいはいそしてこちらのコーナーは何かと言いますとですねよく見てくださいこちら値段書いてないですよねいくらなんだと思われる方いらっしゃるかもしれませんがなんとですねこちら無料なんですよ はい時間限定でですねこちら魔法がかかっておりますのでその缶は無料でお茶が飲めますはいそしてこちらがですね草津ヒルズの朝ごはんになりますこちらのジェルのやつはですねいくらが入っておりました非常に美味しかったですめちゃめちゃ美味しいんですよねこれね朝ごはんからこのクオリティってもうね一日の始まりが幸せで幸せで。 こちら寄ってみました見てくださいこの輝きいやー美味しそうでしょういや美味しいんですよこれねいやーこの部位で見てもねもうお腹が減るぐらいね美味しくてこの裏に書かれてたのがこの生ハムでございましてチーズと一緒にいただきました非常に美味しかったですはいそしてこちら水餃子とね 美味しかったなこれなはい温泉卵そしてこちらはですね明太味ペーストのねあえ物で、えー、こちらゆで卵のマスタードソースそしてサラダこちらバイキングで取りました、えー、ハーフバイキングになってますので、えー、と半分コース料理半分、えー、こちらのバイキングというような形になってまして今回取ったのはこちらのメニューでございます 盛り付けもねななかなか綺麗にできたと思いますいやーこのねマスタードソースも美味しかったですしこのささみグラタンってやつも美味しかったですねそしてこちらは鶏肉のですねカレー煮というやつでございましたあのね鶏肉柔らかくてですね非常にもとろけるような食感で美味しかったですわいやお腹減っちゃうなこれな編集しててお腹減っちゃうこれ いや朝からねこんなにボリューム食べてって思う方いらっしゃるかもなんですけど美味しすぎてすぐペロリといただいちゃいましたはいそしてこちらがこのホテルのですね庭になります、えー、朝撮りましたんでこの気持ちいい青空とともにですねこの秋シーズンの紅葉が生えてございますそしてそしてこちらがですね部屋についている露天風呂でございますこちらもですね源泉が出ておりますので 草津の源泉といえばですね酸性が、えー、強い、えー、源泉になってますのでお肌がですねツルツルになりますそして、えー、皮膚病なんかもですね、えー、効果がありますということなので美肌の湯でございましたそして外に見えるは、はい、この輝く青空でございますどうですかおおなんかオランダのね青空のようですよね 見てくださいこの綺麗なオランダの青空、うん、行ったことないんですけどねはいすいませんはい朝食そしてお風呂の後はですね優雅に朝から豆からひいたコーヒーを作ってみましたお部屋にあるね、えー、機械を使ってですね簡単にできました初めてやったんですけど、ね、こんなにうまくいきましたということで はいそしてチェックアウトを済ませ外に出ましたこちらまだホテルの庭でございます最後にねこのホテルの入り口から出てそして駐車場に戻るまでの間もねこの楽しませてくれますそして今は秋シーズンでございますので紅葉が映えますねちょうどねあの緑の木とそして紅葉と それぞれの葉っぱの色が楽しめる一番いい時期かもしれませんねいや綺麗だなこれね朝の光に映えるんですよね夜はねライトアップされてて綺麗なんですけどやっぱりね朝のこのはっきりと見える状態ってのもね綺麗でいいもんですよはいそしてねこの近代的な建物の感じとこの古風なね日本庭園がマッチしたようなね いいとこどりのハイブリッドなお庭でございますそしてそこの池におりますのは錦鯉でございます日本のね、えー、と魚の宝石と言われています泳ぐ宝石ですね、はい、こちらは1匹結構高いお値段するぐらい綺麗なもな美術品として扱われておりますはいそしてこちらの出口から出てもう一回ね建物の外観見てみましょう ラビスタ草津ヒルズでございました非常にねもうお部屋も最高でそしてスタッフさんの接客もですね非常に丁寧でもう最高のね、えー、クオリティの宿でございましたそして本日は快晴でございましたということで気持ちよく街の散策行ってみますはいこちらもね街中にねポッとあったあの古いの ポストそしてこの情緒ある塩焼きコーナー、はい、こちらでですね僕はイワナの塩焼き700円こちらを頂 い, いてみましたその場で焼いてくれますんでですね僕はこの状態で食べました美味しかったですはいそして歩いてる途中にですね、えー、見つけましたおみくじこちらちょっと引いてみました そして結果がですねなんと大大吉ということで大吉を凌駕してしまいました嬉しいいやーいいことあるなねいや嬉しい気分でまたさらに散策したいと思いますということでやってまいりましたのは杉養蜂園こちらですね全国に、えー、お店あるんですけれどもあのそれぞれねチェーンでもあのクオリティを高い商品をですね提供しております非常に美味しいです そししててこちらやってまいりましたのは高専寺ですね、はいえー、今後のね、えっと、チャンネルがね伸びますようにとお願いしてまいりましたはいということでこちらがですね2日目のお宿でございました外観もですね今回は打って変わって和のテイストで、えー、選んでみました綺麗ですね日本の情緒あふれる外観という感じでございますね はいそして中に入ってみますとこちらの廊下、えー、館内はですねもう畳になってまして裸足ないしは、えー、旅で歩くようなスタイルになっておりますはい今回泊まったのはですね305号室ですね、えー、5に縁がある、えー、旅でございましたはいそしてこちらがですね、えー、ドアになってますドアもね、えー、木目調でおしゃれな感じですね には紋章もついてました。ちょっとなんか水戸黄門チックな感じですね。はい、そしてドア横スライド式のドアを開けますと、そこに広がるは、はい、和のお部屋ですね。はい。さあさあさあ、いや綺麗だな。 はいこちらがですね、えー、と備え付けのシャワールームそして洗面所になりますこの壁のね模様もね和 の, の感じを演出してますねはいそしてこちら内照明もね綺麗、えー、なおしゃれな感じでそしてタオル掛けもね竹の棒ということで和のテイストに徹底しておりますね はい、こちらがメインのお部屋になりますメインのお部屋はですねはい、こちらシンプルでそして和のテイストをやっぱりね大事にしたデザインになってますねいや。非常に落ち着ける空間にデザインされてますので日頃ねあの都会の方とかはやっぱりねあの忙しい時間を生きてるかと思いますんでこういったね落ち着いたお部屋でくつろぐのも えー、たまにはいいいいのででははないでしょうか、はい、ということでこちらはですね部屋に備え付けの、えー、茶碗そして給水になります。やっぱりこの部屋にはねあのこういった陶器の、えー、お茶碗そして給水が本当に合いますね。えー、日本の心を、えー、取り戻す、えー「風神ジャパン」とでございました。 はい、そしてこちらの扉を開けますと。はい、中にございます。のは浴衣、そして浴衣の上に羽織るえ着でございます。こちらもね中がねえっ、ー、と工夫されてて非常にあったかいんで、えっ、ー、と廊下に出るとね。あの、ちょっと今の秋のシーズンだと冷えるので、この上着が必須だと思います。 そしてこちらが部屋に備え付けのお菓子でございましたお菓子からそして部屋から外を見るとですねこちら綺麗な景色が広がっておりますいやー癒されますねこの落ち着いた時間これが今の日本には必要な時間なのかもしれませんねいや癒される そして、こちらやってまいりましたのは、えー、と受付からですね、えー、少し入った先の、えー、とこちら共用スペースのロビーになっておりますが、えー、ロビーもですねこちら椅子などが用意されててくつろげる空間、そして照明もですね、えー、と和のテイスト、えー、明治に近いようなイメージですよね、ルロケンが好きな方とか結構いいかもしれませんねこちらなんか撮影とかするのもね。 あのー、いいかもしれませんねバッグがね本当におしゃれですのでね、はい、そして廊下にもですねこの脇に凝ったデザインそして本当に綺麗な廊下でございましたいや最高ですね、はい、そしてこちらも共用スペースです、えー、古いデザインのですね時計なんですけれども、えー、そちらの後ろには お皿や、いろんなものが展示されておりました。そして、こちらは、えっと、晩御飯ですね。二日目の晩御飯でございました。お品書きでございます。はい、そして。こちらが。 お料理になりますこちらはねイチジクのワイン煮でございましてね美味しかったですよこのねレンコンの挟み揚げもね美味しかったですしもうすべてがねクオリティが高すぎくんでございましためちゃめちゃ美味しいはいそして他の料理も見ていきましょう 一つ一つね工夫があってこの黒ごま豆腐もですね本当に美味しかったですねはいそしてこちらがですね群馬県産大和豚のカタロースになりますこちら肩ロースなんですけれどもね非常に柔らかい肉質でございましたこちらを鉄板で焼いて、えー、食べるスタイルになっておりました、えー、こちらのきのこもね非常に美味しかったです はい、そしてこちらのお料理もですねそれぞれ美味しかったですねはい特にねこの刺身がですね本当に新鮮で身が引き締まっててですね美味しいんですよ輝いてますね料理が、うん、素晴らしいですそして料理のお供にですね日本酒をいただきました 飲み放題プランについておりましたので今回いただいたのは3つありますそして最初の1つ目は秘伝という日本酒をいただきましたこの透き通るような透明感そしてこの秘伝というパッケージもかっこいいですねこちらはですね非常にコクのある味でございました深みがあってですね非常に美味しかったです そしてこちらがですね、えー、と用意されていた、えー、と3つの中でですね一番辛口と言われていた利根錦こちらはですね、えー、と辛口とは言うんですけれども、ね、その中でもでも飲みやすいような、えー、辛口のお酒だったと思います是非、えー、ね辛口が苦手な方でも挑戦できるのではないかなと思いますということでですね先ほどの料理たちとこちらの日本酒を 一緒に飲むとですね非常に味が相乗効果で美味しさが増すんですよね美味し、はいじゃあこちらもいただきますこちらのねチーズクのワインにもね これね本当にネタが良かったですよめちゃめちゃもう輝くぶりそしてこちらを醤油にねちょっとだけつけて見てくださいこの輝きまるで宝石箱やというやつですねんいただきますやってまいりましたねはいこちらを 豚を鉄板で焼いていきます肉厚でね非常にいいんですよねこれありがたい切り方をしていただいております、うん、いやこんなね大きいサイズのねお肉をねこうやってね一人5枚もね食べれるんですよいやもうボリュームがねもう本当に ちゃんとお腹いっぱいいになるボリュームですねいやー非常に嬉しいです、うん、いやーいいですねいやーほんとやっぱね豚肉もね疲労回復にいいんですなのでこちらの湯治に来た際にはですね合わせて豚肉でも疲労回復して元気満タンで、えー、帰っていきたいですね ということで片面がですね焼けてまいりましたこちらのね油が表面に出てくるタイミングでだいたいひっくり返すといい頃合いになってるかと思いますいやー美味しそううん輝いてますよね油がいい肉ってねやっぱり油が甘い匂いしますよね こちらもですね豚肉を焼いてる最中の甘い匂いがして非常に食欲がね湧いてお腹が減ったってねなりますねそしてこちら焼き上がりましたんでこちらをですね特製のですねごま味噌だれにディップしましていただきますうめえはいそしてこちらがですねえー 晩ごはんはハーフバイキングなのでうどんとそして茶碗蒸しさらには天ぷらの盛り合わせを持ってきましたこちらね天ぷらも種類がありましたんでえ非常にお得なねハーフバイキング半分コースで 半, 半分、えー、バイキングってのもねすごいいいですよねシステム的に結構、えー、革命じゃないかなと思いますで 私が食べましたのは舞茸の天ぷらを舞茸本当に大好きなんですよねこのふわっと香りが広がる感じそしてジューシーなんですよこれが美味しかったですそして群馬県のこのうどんは平打ちのうどんみたいですねはいこちらもいただいていきたいと思います 輝いてますねチリ、えー、とずるずるず る, ずるはいそしてこちら出てきました3本目のですね、えー、辛口、えー、赤城山ですね、はい、こちらもですね、えー、今度は細長いグラスで飲んでいきますいや、この日本酒のねこの継ぐ時もねなんか趣があっていいですよね でこうやって飲み比べられるっていうのがまたいいですよね。はい、飲み放題でですね、日本酒のこの地酒の飲み比べができるっていうのは本当に幸せなことでございます。私は一番ですね、えっ、ー、と飛騨が個人的に好きでございました。さらにですね、その他のお酒もカクテルとかですね、えっ、ー、と焼酎とかもいろいろありまして、こういったえっ、ー、とカシオレとかもありますので、ぜひ。えー 飲んでみてはいかがでしょうかオレンジが刺さってて可愛かったですねはいそしてこちらがですね、えー、ホテルのですね朝ごはんになりますこちらが品書きですねはい和食洋食で選べますね僕が選んだのはですね洋食を選びましたはい。こちら朝日が差す中ですね 輝くこの食材たちがこのねささみのマスタードってやつが美味しかったですねこのナスのね揚げも美味しかったですし干物も美味しかったですし明太子もね、えー、取り放題でしたしカルボナーラとかもあるんですよ、はい、そして僕ね卵が好きなんでまたもや出てきました温泉卵です 温泉卵も大好きですはいそしてフライの盛り合わせもありました品ぞろえがですね豊富でこれはほんの一部なんですけれどもねいや非常にいい朝食ですねはいそして和食洋食を選んだそのコースが半分そして半分はバイキングで好きなだけ食べるというハーフバイキングスタイルでしたはい、えー、こちらが、えー、と和食のスープの方のついているですね コシネ汁こちら鶏肉が入っておりましておだしとね非常にマッチングしておりまして本当に美味しかったはいということでここまで動画をご覧いただきましてありがとうございました初めてですね、えー、草津に行ったんですけれども非常にですね食べ物も美味しいそして温泉も最高ということで当時の旅大成功でございました、えー、一気にですね草津大好きになっちゃいましたねまた行きたいですということで皆さんもですね秋の草津行ってみてはいかがでしょうか えー、この動画がいいと思った方はですね、えー、チャンネル登録そして高評価コメントもお待ちしておりますのでどうかぜひぜひまた次の動画も楽しみにしていてくださいそれでは s e e you NEXT TIME バイバイ